地元渋谷区立原宿外園中学校の皆さんと一緒に、江戸前のよさこいをコンセプトに、生きに、元気に、あでやかに舞い踊ります。ご声援よろしくお願いいたします。というコメントをいただいております。チームを代表して、元宿しくれなさんに、今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。 さん、意気込みをお願いしますはいえーと3年ぶりの原宿表参道元気祭り開催おめでとうございます、えー、待ちに待ったこの日がやってきました第1本目の演舞をさせていただくことになります原宿よさこい連と渋谷区立外苑中学校の皆さんと一緒に演舞をしたいと思います代表の松からも一言いただきますのでちょっとお待ちください 皆さん、おはようございます、えー。今日は本当に暑くなりましてとてもあのよさこい日和に恵まれましたので、えー、私たちも一生懸命頑張りたいと思いますで、えー、今年はですねあの原宿外苑中学校の生徒さんたちがたくさん応援に来ていただいてますので、えー、花を添えていただいてますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは、 お願いいたします準備も整ったようですそれでは原宿よさこイベント渋谷区立原宿岩縁中学校の皆さんです お祭り祭りが大好きで28の磯の浴衣雨が降るうな光が降るうなら晩までおっとすかすりでワしチいわワッチャイワッチャイワッチャイをつけろ塩をまいておくれわっしょいわっしょいわっしょいわっしょい どこか滝を吸なっているッはュワをシュワんだ何を言ってもッシュゃいシっワッシュワッシュワッシュワッシュワ